必要なことを僕が一番大事にしていること一番大事にしていることを、えー、お伝えしますものすごく簡単なことですでも意外にやらないことですえー、環境にこだわれという皆さんこんにちは あの僕はあの大学出てないんですけど、えーまあ、この近畿大学 の, あの卒業式に、えーまあ、呼んで、えー、いただけて、えー、過去に結構面白い人がここに来て話して、えー、僕も何か皆さん の, あのあすみません、僕ねいつもこうやって歩きながら話すんですよ。あの<笑> カンボジアの代表とか指揮してる時とかもこうずっと話しながら散歩しながらこうやって話して あ, の、まあ、あんま気にせず聞いてほしいんですけどえっとじゃあ先に卒業おめでとうございますあの今日何話すか、えー、一切考えずに来ました先にちょっと質問したいんですけどもう将来の夢が決まってるっていう方手挙げてもらっていいですか 正直にあるない人はあげないでくださいあめっちゃ少ないもう一回もう一回そのまま上げてもらっていいですかはいもう 10% とかかもしれないですねもしかしたらじゃあその 10% の人そのままもうやること明確であんま不安はないっていう人今 10% の中でさらに上げてもらっていいですかまあ一部いる多分その人は今僕の話聞かずに寝てもらっても大丈夫です 自信満々だと思うのでそのままもう我が道を進んでください目標がない夢がない、えー、不安を感じているっていう学生の皆さんにまあ少し僕なりの経験してきたことをまあちょっとお話しできればなと思っています最初に伝えたいことは欲望を解放しろと限界を決めるなと いうことです皆さんはすごいもう道徳感がすごくあってここまで来られて、えー、何がリスクでどういう空気を読まないといけないのかもう僕が見てきた世界の中でもトップクラスに皆さんはもう20前半でそれを理解してます。一方でその賢さががが知識が、えー、常識常かなり 夢を持つこととの足枷になってると思いる思ます実際聞いたら 10% ぐらいしか多分いなかったとまあ多くて 20% 子どもの頃はこれなりたいとかあったはずなんですよ小さい時はサッカー習い始めた時なんか勉強をやり始めた時なんかいろんなことをやり始めた時多分最初はそれなりにやりたいことあったはずだと思うんですよ芸能人になりたい女優になりたい歌手になりたいね将来アメリカ行ってハリウッドスターになりたいまあいろんないろん な, いろんなことで学者になりたいいろんなことあったと思うんですけど 徐々に欲望を抑えつけてているるように皆さん若い人を見てると感じますそうしないと多分変なやつだと思われたりまた言ってらと前言ったことできんかったくせにまた言ってるって言われるのが嫌になってきて怖くなってきて人間関係が壊れるのも怖いからだんだん知らん間にねその欲望を 押さえつけて ま, すまあアドバイスになればいいなと思ってるのは、まあ、限界を決めずに欲望を解放しろと自分の心に自分がどうなりたいのかをしっかり聞いて耳を傾けて周りの言う人邪魔をしてくる人の耳人に耳を傾けずに対話してみてください自分とそうすると多分第一ステップとして自分の 目標とか夢とかこうなりたいっていうことが、うんまあ、見えてくるんじゃないかなと思いますこの夢を叶える話必要なことを僕が一番大事にしていること一番大事にしていることをお伝えしますものすごく簡単なことですでも意外にやらないことですえー、環境にこだわれと いうことです環境にこだわれというのはですね、まあ、目標が例えばサッカー選手になりたいとサッカー選手でもじゃあ世界一になりたいと、まあ、そうなった時にサッカーのレベルが上がる環境に身を置くことが、まあ、いわゆるベストなわけですよね当たり前のこと言ってますよねそれをその当たり前のことをやるだけです 目標が決まる夢を持てばそのために必要なことっていうのは皆さん分かってるんです分かってるけど成果が出せない人とか夢を叶えられない人の多くはその環境にこだわっていないからです環境がこだわらない状況でめちゃくちゃ頑張ってるんですありませんそういう経験僕もありますもん だから環境のこだわりが甘いんですよ、その状態はもっと伸びる場所、もっとその才能が生かされる場所があるはずなんです、夢に近づくスピードをもっと加速させる場所があるはずなんです、これまでは生まれた場所、親、選べなかったですよね、大体いい規定路線ですよ、ここまではね、日本に生まれて近畿大学出る、まあ規定路線です、僕が信じてるのはこの環境なんですよね。ね 誰と会う毎日何を見る五感が最高の習慣を作ってくれるはずだからサッカーでいうとレベルの高いいい環境で毎日練習する激しい練習をすることが世界一やその J リーガーになるプロサッカー選手になることの一番の近道全くその環境下でない場所で。 自分なりにどんだけ一生懸命練習しているつもりでも、全国大会に行ったら、全く違う化け物のたちがいっぱいいた、なんてことが、皆さんの経験にもあると思います。まさにそれが僕が言っている、この環境にこだわるということです。一方で、環境を身につけたら、いい習慣ができたら、周りからすごいですよね、すごいですね、それどうやってるんですかって言われても、え当たり前のことなんやけどと。 いうことがよくありますその人にとってはもう環境がその環境が当たり前なんでブラジルで生まれてサッカーうまくてブラジル代表になってこのパターンはそれです彼らからしたら当たり前のことなんですでにもうイン環境にいる人がその目標と結びついている人はラッキーですでもそうじゃない人が多くいると思いますなので2つ目は環境だたいつかは死ぬ生きたいように生きろと この言葉が僕がどんなに追い込まれてもまあなんとかなるやろうと楽観的にポジティブにまあ今日この日までなんとか楽しくえー、生きてるすごく大事な考え方だと思っています皆さんも夢がない人ある人 やり方がわからない人は環境にこだわってそれでも夢が叶うとは限らないですよねその時にめちゃめちゃ悔しい思い挫折すること今後たくさんあると思うんですけどどうせ死にます人はこの真理だけはまだ人類多分何百年後も到達できないんじゃないかとどうせ死ぬんでやりたいようにやってください 悩んだ時にはこの言葉に一旦戻ってもらえるとしょうもない悩みが吹き飛びます思いがけないということでしわきますでももう仕方ないですよねっていう気持ちで物事を考えるようにできるようになれば皆さんが今後大きな夢に向かって歩んで悩む時におそらく過ごしては この言葉があの助けになななるんではいいかなと思っています、はい、あの今日どれぐらいスピーチの時間いただけるんですかって言われたら、まあ、15分って言われたので「あの15分!」って言ったんですけどあのどういう意味やねんって思うんですけど僕は話が割と長いんで。 あの早めに終わらせなあかんなということで僕なりに、えー、今日は、えー、まとめてみました少しでも皆さんの人生に役に立てれば僕は、えー、嬉しかったです、はい、今日はありがとうございました